皆様ごきげんよう、久めです。キャラクターボイスは、ゆずゆかりでお届けしています。2021年12月28日、第16回アストルティアハッピーくじの結果が出ました。今回の結果も、いつも通り8億ゴールド当たりました。というわけで、早速3等の商品を開封します。はい、破片ですね。新しい仕草書も試してみましょう。なるほどですね。 今年も生命の宮に行ける季節となりました。このイベントの初日と超 DQ10TV のベータテストが重なってしまい、すごく忙しい一日でした。今日は時間がないので、さらっと一周しただけでした。とりあえず新作家具をチェックして、新春バトルをやって終了です。というわけで本日の動画は以上で終了です。それでは次回の動画でお会いしましょう。ここまでのご視聴ありがとうございました。